最後のお知らせをいたします。ハピタプル星からお越しの眠いふわりだよー。バーチャル YouTuber 眠いふわり爆弾。眠るの眠にいやいのい。あとはひらがなのふわりで眠いふわりだよ。これ見てわかるかな。ふわり実は。 宇宙人なんだよ、ね、<笑> 10年前に家族旅行で地球に来たんだけどそれから迷子になっちゃって今はね中野で一人暮らししてるんだ好きなものはアニメと漫画とゲームと特にジブリジブリの映画は最高だよねいや一枚一枚セルガが手塗りっていうのもすごいんだけど いやー日本で迷子になってふわりは本当にラッキーだったよせっかくバーチャル YouTuber としてデビューしたからゲーム実況したりとかふわりの大好きなアニメをみんなに紹介したいなーって思ってるよああとダンスとか歌も歌いたいなーああとかわいい洋服もたくさん着てみたいなーどうこの衣装もさ かわいいでしょう。それでは記念すべき第1回目ということで、今日はふわりの大好きなアニメをランキング形式で発表していきたいと思います。うわーパチパチパチパチー。それではまずは第50位だいだいだい。なん<笑>だこれ。あ、このトロフィー、ふわりが国戦で優勝した時のやつ。 ふわり、こう見えて結構強かったんだぜんあれ手紙が挟まってるお父さんからだ全然気づかなかったよてれやなとこあるんだよななになにふわりへ優勝おめでとう他の文科生の手前、普段はなかなか褒めてやれなかったが本当によく頑張った。 お前は小さい頃からのんびりしていて何を考えてるんだかよくわからない子供だったが父さんの厳しい練習に耐えてよく頑張ったなふわりは父さんの自慢の娘だこれからも精進を続けるようにいつかふわりがこの宇宙で最強になる日を楽しみにしているぞ父よりああ 何がアニメだ。何がゲームだ。要塞の渇望を忘れて、毎日怠惰に過ごして、お父さんふわりはふわりは今からでも強くなれるでしょうか。ふわりは力が欲しい。さっき言ったこと全部なし。ふわりは最強のバーチャルユーチューバーになります。故郷のお父さんまで名前が届くように。ふわりは。 最強の格闘家になります。ふわりチャンネル。正面にレイ。あす。よーし。まずは缶を取り戻すところから始めないといけないよね。うーん。どこかに手頃な対戦相手はいないかなー。うーん。 今回の対戦相手はクマですかわいいイメージのあるクマさんですが実はとても凶暴な動物なのですみんなはサンケベツヒグマ事件って知ってて知る時はは北海道島民ママに入ることができず人里に降りてきたヒグマに襲われた大竹は痛ましい被害を受けるしかしこれは惨劇の始まりにすぎなかったのですでは あ、そんな話はいいや。とにかくハイキングとか山登りでうっかり熊さんに遭遇しちゃうことってあるよね。そんな時どうすればいいか、ふわりがバッチリレクチャーしようと思います。じゃあハイキング行くところから始めるね。はー、いい天気。空気も美味しいなー。あ、お花さんこんにちは。 ちょうちょさん、こんにちは。青大将さん、こんにちは。熊だー。ど、どうするー。死んだふり、ふわりは死んだふりをする。だめ。熊は死肉を食らうので、死にます。に、逃げる。ふわりは逃げるぞ。だめ。熊は時速50キロの収束なんだ。 時速50キロ以上で走れる人以外は死にますそう戦いましょう生き残りたいならふわりチャンネルそれじゃあ実践のレクチャーだよクマの弱点はこの鼻先ここに強烈な一撃を叩き込むのが狙い初めの一歩で読んだクマは臨戦状態になると二足立ちになるそうなんだよ こうなるとクマの弱点鼻先に届かない。そこでふわりが使うのはこの技。山崎。これはね上段と中段を同時に突く技なんだ。ポイントは体の中心点に向かってしっかり突き込むことと上段と中段で力がこう分散しないように。 足を使ってしっかり踏み込んでつくこと。それじゃあみんなも一緒にやってみようか。しっかり足を使って踏み込んで山突き。やあ！うまくいくとバランスを崩したクマさんは前足を下ろすよ。そこでふわりが使う必殺技がこれ。打ち下ろしてつ これも大きく振りかぶって手と足を強く振り下ろすこと威力が増すのでしっかり踏み込むことつくところはしっかりと握った拳の側面ここでしっかり踏み込んで威力を叩き込みますそれじゃあ一緒に行くよせーの打ち下ろし鉄槌。いえ というようにクマさんはダウンするわけですふわりの勝ちイエーイ正面にレ押すというわけでふわりのサバイバルレクチャーどうだったかなためになったかなクマにあったら山吹打ち下ろし鉄に